えー、っと、まあ、こんな形で会社のミッションがありますと。で、私たちは技術を大事にしながら、えー、セミナーを開催させてもらってます。価値ある技術を日本全国に広めるという、そんなミッション。まあ、コンサルティング事業部のミッションになってるわけなんですね。で、生育学が見逃していけるべきる条件を示して、その有効性の中に取るということを今まで会社でやってきました。今で6期目かなというの会社になってます。えー、会社の従業員は120名ぐらいいて、病院の顧問やあ医者中心として医療従性の技術指導、 医療系のコンサルティング、患者様の臨床研究、コロナ医療チームの教育、えー、国際事業部での世界医療の研究、医師の体調管理やメンタルヘルスケアなど、えー、今、会社で取り組んでおります。会社の実績としては56か国以上、今まで100以上のメディアに出てきました。えー、事業部としては 1, 2, 3, 4、1234。 えー、今、6つあります。去年も1つ立ち上げたんですけど、今年も1つ新規事業を立ち上げる予定になっております。今までシ南、えー、を、えーまあ、今までコンサルさせてもらってきた治療院というのは全国に200箇所以上ございます。えーまあ、会社としていろいろ東京テレビのそれだめという番組だったりとか、まあ、書籍も、えー、発行させていただきました。台湾の NPO 法人からですね医療貢献書をいただいたり、アメリカの整形外科医のドクターからあー、まあ、推薦のようなものをいただいたりだとか、 えー、これは中国のですね、漢方医の先生から推薦状いただいたり、台湾の語ドクターと医療連携したりだとか、で、実際にそこのクリニックを訪問させてもらって、まあ、いろんな海外医療を勉強したりとか、共に情報交換とかさせてもらってます。でこの方は私のですね、えー、ポーランドのオリンピック金メダリストの方なんですが、エリカさんですね、私のクライアントです。エスロバキアからの 医療従事者からがいらっしゃったりとか、えー、これは香港の芸能グループですねの方が私が今、クライアントとしてコンサルさせてもらったりとかしてます。でもサミットはこんな形で、まさか1000名近くのですね受講生さんが来られます。まあ、コロナなんで、まあ、リアルではできないですけど、まあ、2年前ぐらいかな、こんな形でやってました、はい。こちらは医療機関の訪問ですね。医療機関で実際に訪問させていただいて、医師が治せない患者様というものを呼んでいただいて、私たちの治療技術で まあ、どうやって改善するのかということを勉強させてもらったりだとか、改善事例をその目の前で示したりだとかってことも今まで会社でさせていただいておりました。はいえー、あとはですね、書籍も Amazon のランキングで1位にならせていただいたりとか、まあ、2冊ともですね、今まで2冊出させてもらいました。はい、でここから大事で、えっと、皆さんね、さっきも言ってたと思うんですけど、まあ、私が言ってた治療技術ですね、あの多発性効果症の方とかですけど、み容さんどうでしょうか、多発性効果症の方がクライアントで来たときに、皆さんなんてアナウンスしますか はい、どういうふうな治療のアプローチの仕方を皆さんご提示されるでしょうかで私が思っているの究極は、えっと、やっぱり治療科のレベルもしくは治せる範囲というものがその治療院のいわゆるアッパーを決めると思っています。これは明確な事実ですね。なんでかというとですね結局肩こりとか腰痛の患者さんしか対応できないならこの辺の層は皆さんの患者さんになることは一生ありえないですね。はい、その分だけリピータータもしくは えー、新規でで取れるる方の機械損失を生んでしまってるわけなんですなので、まあ、今回は、ね、経営の話なんですけれどもでも一番大事な考え方としては絶対に技術を向上させるんだ難病レベルの患者さんであったとしても、えー、対応できる治療科になるんだっていうそういうふうな志は絶対に捨てないでくださいでもしこれを失ってしまってただ回数券が売れればいい新規が取れればいいっていうようなマインドセットになってしまうとあのこのレベルの治療院が皆さんの同じ地域に来たら皆さんの、えー、患者さんはそこに取られます 必ずいます、そういう難病の方。えー、もしかしたですね、私たちのターゲットって保険診療では改善しない人が来るんですね、次期にとって。というのはもう、極論言うと、もうこういうどんどんどんどんレベルが上がっていくんですね、難病レベル。病院ではお医者さんでは全くこうね、サジオを投げました、性悪である、事実上困難ですと言えるものに対する答えをもし皆さんが早い段階で手に入れていただくと、結論がありますね、治療院ビジネスってめちゃくちゃ安定ビジネスですよ。要は、 めちゃくちゃ技術が高くて、自分のでしか改善できないっていうふうな患者さんがいるのであれば、その患者さんは皆さんのことを絶対に話しません。なので、立ち上げの時期だけなんですよ、新規とリピート勉強しないといけないのって治療院に聞ってね。で、その後って何が起こるのかって言ったら、リピーターとかファンが辞めなくなるんで、どうなるのかっていうと、そこからは口コミと紹介だけのインに完成します。 で、えー、私が実際にそうだったんですけど、えっとまだいたい治療院経営3年ぐらいやってたんですけど、一番最初にチラシとかホームページ集めた人が3年間やっぱやめないんですね。で、私があのまあ、ちょっと今、病院の外来で入らせてもらってるんで、もうちょっと整体強化は中の患者さんというのはまあ、あの従業員にちょっと担当交代させてもらいますってことを言ったときに、まあ、やっぱりかなりあの患者さんからは、まあ うんまあ、いろんなお言葉をいただいたんですね、なんで辞 め, めるんやったかっていう形で言われたりとか、あなたと従業員さんだと全然技術のレベルが違いすぎるでしょって言われたら、これ事実なんですけどあの、ポイントとしては、そういうふうな形のモデルを最初に作るんだっていうふうな考え方があると、皆さんすごい楽です。なので、断片的な新規とリピートだけを思わずに、長期的にもう全く新規とかリピートとか売り上げの心配がない状態、皆さん作らないと、 面白くなくないですか、今経営してても。ね、コロナだ、どうだとかっていうので、また売上下がってね、外にまた人が出ちゃだめだとかって言いますけれども、けどこういうレベルで治療できる整体院はコロナの中であったとしても、売上下がらないですよ。だって来るもん、そこしかないんだし。そしてもう一個間違えちゃいけないのは、コロナになったからって言って、患者さんのいわゆるそういう風な体の悩みは何一つ減ってないですよ。これ事実なんですね。 ただ、そういうふうな接触の仕方が変わったりだとか、オンラインというような媒体がより重要性を増したという、そういうふうな、いわゆるこう市場の状態に変わっているということなんですね。はい、で、まあ、こんな感じの、えーまあ、こう診断書ですね、多発性効果症の診断書というものがあっ て, て、てこの方は実際に、まあ、ほぼ寝たきりの状態になっておられた方です。で、治療後はこの方が画商でほぼ外にも出れなかったんですけれども、まあ、無事にですね、はい。 まあ、スタ歩けるようになられたというふうな形になっております。まあ、この方は弊社の台湾オフィスで、えーまあ、実際に私が施術させてもらった方の例にあります。えーまあまあ、い, いろいろこんな感 謝, 感謝状もいただいたりとかしましたで。この方は南アフリカから来られた私のクライアントです。えー、この方はですね交通事故後、前腕の外傷、前腕の、えー、いわゆるですね外科をですね、えー、まあ 健特急あたりですねすねません外科じゃはい、でです健特急あた Lorenzo from South a f た方です。 I、had these tingling sensations on my on my tip of my finger, and I have no feeling. t s no feeling because the nerve is damaged. So it's a really good experience.、Yeah? はいまあ、この方は感覚障害があったんですけど、まあ、ある施術をさせてもらうと1、えー、1回の施術でほとんどその感覚麻痺というものが改善したという事例ですね。はい、この方は私が今医療連携させてもらっている東北の高野病院というところ で, ですね。私、そこで今、外来で入らせてもらってるんですけれども、この方はワレンベール 症, 症候群です、ね、の改善事例もここで皆さんに教えさせてもらいます入力をしているのがわからない痛みとは違う。か入力はちょっと伝わってきながらの痛み。 ですね。あのより感覚が詳細に分かりよ、ままではなんか漠然としてたものがお湯痛みだったのねっていう。はい。えー、だったりとかこの方は脊椎科の肩関節周囲、で整形外科だともうちょっと見れないって言われている患者さんですね。見けるんですか。この本ですけども横はあ横 が, あ横が。これがちょっと痛い。うん。これが。 やっぱりマッサージしてるのが、ね、違うなんでだからさっきこう自分で言いたいと思ったことは、恐らく一番自分でやるんだったら、いいです。<笑><笑> はい、えー、という方だったりとか、あとは、まあ、皆さんね、まあ、とか、まあ、すごいね、難病で、まあ、代表格ですけれども、この方は乳がんですけれども、まあ、この方も改善事例を持っております。次、まあ、の種類ですけど、次は、側部のですね、悪性リンパ臭ですね、もう結果に癌 が, ができている、リンパに癌 が, ができている方ですけど、まあ、こういうふうな形で癌 が, があったんですけれども、この方も無事、私が施術して改善をすることができました。次ですね、えー、これは、頭部外傷の方で、えー、ほとんど意識障害レベルになってしまって、 まあ、もしかすると、こうの機能障害が出るんじゃないのかとか、強い頭痛がまあいわゆるこのオペ直後に残ってしまった後遺症の方なんですね。こういう方も無事に改善されましたというふうな、このような形の事例を。 持っております、はいえーまあ、あとは私たちは臨床研究にも取り組んでいるので、実際に都市療法をやったときにです、ね、筋肉の硬さがどういうふうに、まああの超音波イエラストグラフィーで見てねやったときにどう変わるのかって研究させてもらってたりだとか、えーまあ、このような形で、まあ、社内で学会を開いたりだとか、これ実際に、えー、とエコーの画像です。まあ、どんな形で、養蜂液筋というものをリリースして4つの軽減が見られたんですけどどういうふうにじゃあ実際に画像で見たときに何が変わっているのかというところの客観性と再現性。 を。まあ、出しにかかったりとかっていうことも。まあ、私たちの事業部としての一つの機能としてやっております。はい、まあ実際これあの用法経験のリリースやった後でまあ、体幹伸展のね。著名な改善と痛みの軽減が見られたんですけど、まあ、どうやら？それは要 筋, 筋そのもののというよりも用法経験。と大腰筋の間の筋膜自体の滑走が良くなかったからっていう風な。 そんな学術がね、今、かなり作家に出てるんですけれども、そういうようなところを私たちも、えー、いろいろ話をさせてもらってるわけなんです。